キングプリンスが表紙を飾った発売中の月刊 TV ナビー4月号産経新聞出版に掲載された平野仕様へのインタビューがかなり踏み込んだ内容だとファンをざわつかせている。新曲メイヤー・ヤングの歌詞はメンバーで微調整したといい。これについて平野は5人で出すシングルはこの曲がラストなので中途半端にしたくなくてと発言。 キングプリンス派、5月22日をもって平野、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、それぞれジャニーズ事務所も順次退場。以降は長瀬門と高橋山の2人体制になることが発表されており、2月22日に発売した、Life Goes On h e l ン Are Young が5人体制でのラストシングルだと明言された。さらにインタビューは踏み込んだ内容になっていき、 活躍の場が大きくなっていくと、できることが増えますかと尋ねられると、いや大きくなっていくとできないことの方が増えるんです。よ、新しいことにチャレンジするというのも正直できないこともあって。だから、そういう責任を持って何かを提供する大変さは、すごく学びました、などと、ジャニーズ内で窮屈さを感じていたとも取れる回答をした。 続けて、人生の教訓を聞かれると、大人になりすぎない、ですかね、と答え、その例として、大人になると、自分は悪くないのに謝らなきゃいけない瞬間ってあるじゃないですか。でも、それってどうなんだろうって、と発言。今後について、自分のやりたいことができて、プライベートも充実して、ちゃんと手応えも感じられて、楽しく仕事がしたい、などと話した。 これについて一部メディアではジャニーズとしていかに我慢してきたかを物語るかのような言い回しであるとしファンからしてきた期間全部否定された金プリに関わった人に失礼といった意見があると紹介されただがこうした一連の発言が平野のわがままであったとしたら騎士や神宮寺が同時に脱退することにはなっていないだろう むしろ平野の言葉からは、ジャニーズ事務所内で葛藤を重ね、悪くないのに謝らなきゃいけない瞬間を経験し、ある種の達観と諦めによって、新たな世界に飛び出す覚悟を固めたような印象も受ける。また、平野は、青春を取り戻せるとしたらという問いに対して、青春十分しましたから。 もう、しすぎたぐらい笑い、と話しており、彼にとってキングプリンス王を、青春、という位置づけになっているのかもしれない。今年1月には、騎士がバラエティ番組でジャニーズ事務所からの退場について、全然大丈夫ですよ。吹っ切れ。吹っ切れてるって言ったらまたちょっとおかしいですけど、と、すでに気持ちの整理がついていることを告白していた。 平野のインタビューからは、騎士と同様に吹っ切れたという思いも感じられる。かけがえのない青春をかけたグループから脱退するという決断は、悩みに悩んだ末のことであるはずで、もう迷いはないということなのだろう。そうした思いはグループに残るメンバーも同じようで、長瀬は2月27日に出演した関西の情報番組、おはよう朝日です。 A, B, C, テレビで今後叶えたい夢としてグループとしてはまた俺はツアーがしたいなっていうちょっと色々変わったりする部分がめちゃめちゃ多いかもしらんけど今年もファンの人に会えたらなと思うねと発言さらにジャニーズってさ一番楽しい仕事ってライブやんそれを今年もしたいかな 一番近々の夢で言うと、それとも語り、ファンと触れ合えるコンサートへの強い思いを明かした。長瀬の言っているグループとしては二人体制に移行した後を指していると見られ、すでに5月23日以降を見据えていることが伺える。長瀬の口ぶりからすると、5人体制でのラストツアーがないのは確実のようで、 近々の夢としてライブをしたいと語ったことから最後のコンサートも予定されていないのではと危惧する声が上がっている。ただ、これについては東京ドームのゴールデンウィーク後半のスケジュールが空いているとの指摘があり、このとこから5人最後のコンサートをやるのではといった期待の声も出るなど様々な見方があるようだ。 先日、神宮寺が撮影の合間にメンバー全員で焼肉に行ったことを明かし、ロケの帰りに5人でプリクラを撮影したエピソードも話題になるなど、キングプリンスを現在もメンバー同士の仲が非常に良 い, いと見られる。それなのにメンバーたちはグループの空中分解について吹っ切れている様子で、一体どのような経緯があったのかと、ますます謎が深まったとも言えそうだ。